そう大丈夫だボンゴーずシュヌルバルトは見つかるボンゴー。 チャウトたち無情を見つけたかな？今は僕ができることをするんだ。マックスに勝つんだ。絶対。 通過した宇宙ハリケーンはその後勢力の衰え進路を密林星と変えましたでは次のニュースですギンギラ・銀河にし新しいブラックホールが生まれました まさか人工のブラックホールの中に隠れているとは、誰も気がつかないでしょう。いい加減白状したらどうですか。何。ボムクリスタルのありかです。何のことかな、うん。だからそれをやめろ。だったらすぐ白状なさい。ボムクリスタルなど知らん。どうしろと一時。この。この。この。あ うん、なんだよふん<笑>すまんなシロボン。 マックスとあいつは別人じゃっただとスピト、あいつは一体…よろしくお願いしますんなんでわしなんじゃばあちゃんじゃ強すぎて相手になんないけど、親やんさんならちょうどいいかと思って<笑>なんだぞ、こら お, おやぼんありがとう、おやぼんさんおやぼんいったいどういう風のき持しでその代わり、わしらと一緒に連れて行きたい男がおる。大、うんさん<笑>これから修行に行くカッカカッカ山の麓のチャレンジ平原は、自分の故郷なんです。え、本当。<笑>はい不器用な自分ですが。 何かできることがあればと思ってありがとう、大門さんなんでなんでチャレンジ平原で今日だけボールスターセールのことを調べたのはこのオイラだぜフォットでの新人 限り日没までの間魔物退治の数次第でボムスターがあなたの手にチャレンジ平原青年団。まさか自分の故郷でこんなイベントがあったと。知らなかったのそう簡単には手に入らん。わしもチャレンジ平原に行ったことがあるんじゃ。えほんああ。ほじゃけど手に入らんかった。ああ<笑> でも僕大丈夫なな気がする ん, なんでじゃあだってぼくの4つ目のボムスターはダイボンさんのおかげで手に入ったしいつ目のボムスターはオヤボンさんとコボンさんのおかげで手に入ったし。 そのみんながこうやって協力してくれるんだから、うん、シロボンくんケにゴミがはいちまったぜいおよしチャレンジ平いに出発じゃボンバーせどうしてまた この間の B1 大会の時に忘れ物をしてしまったんだうんそういうことすまないで忘れ物ってえっああえっ、ー、と読みかけの本、うん、結末がどうも気になってね<笑>そう<笑>ねえゼロ どうしてお前はマックスとそっくりなんだえ あ, あ、あ…すまないまだ記憶が戻っていないんだわからないんだよそう<笑>何やってんだ行くぞあ、あ…ありがとう、ミスティすまない ミスティーわー穴ぼこだらけなんで穴ぼこだらけかわかるかなんで俺はボムスターを探す挑戦者が魔物と戦った後じゃ、うんうん、自分は用事を思い出しました失礼します <笑>そそれはプーイからの手紙でいおい<笑>らの親分宛てにプーイが書いてよこしたんでいご主人様を頼むってらプーイ、うん、大門さん男は顔で笑って心で泣いてじゃさあわしらと一緒に行こう親分<笑>さん がしけるんであのさあなっなんでって。 しゅっぱつじゃ しししし し, し勉ンバーシュートじゃ<笑> あ自分は不器用ですから次があるよすまないさあ先を急ぐぞ今度こそっけどっ バーん あるある。 <笑>あいよこれがいちご精水で、こっちがモリモリの実そんでもってこいつが素早さの団子でやっもうお腹ペコペコだよへんどうだボンバーマンじゃなくったって役に立つだろそんなことより早く食べようよ、うん、ほら人の話を聞いてちうこぼんご苦労じゃ、うん シロボン、焦りは禁物じゃだって言ったじゃんかバムスターは簡単に手に入らないってそれはそうじゃがだから、もっと頑張るんだコ、うん、ボンさんは、偉いですねやっぱり、自分は足手まといになるだけです自分は、不器用ですからなんで、なんで ボンバーマンでないコボンさんもこうやって役に立っていますなのに自分は、うん、<笑>おいら何でも勉強だと思ってんだ<笑>勉強そうさ親ボンはおいらのお師匠さんだだから死ぬまで親ボンについて勉強するんでコ<笑>ボンさん しかし、かそれは親分さんにとっては迷惑なのではこらこらこらおいらの親分はそんな着物のち男じゃねえやいおめえもプーイの親分なら男を見せてみろってんだい男そうだプーイの親分なんだろうってめえは、うん、<笑>そうだ自分は男を磨きにここへ来たんだ自分は何をためらっていたんだ小モさん勉強になります 分かればいいはっ おいシロボンシロボンシロボン焦りすぎじゃ強くなるんだじゃないとマックスを倒せないシロボン<笑>僕がマックスを倒せなかったせいなんだ僕は強くならなきゃいけないんだ それはわしらも同じじゃ白ロボンそれはわしらも同じじゃわしらはみんな何かを背負っとる白ロボン一人じゃなか<笑><笑><笑>そうだった自分一人で冒険してる気になってた ボムスターが欲しいのは僕だけじゃない。親ボンさんも、大ボンさんも、みんな欲しいんだった。<笑>親ボンさ ん,、うん。さあ、もう大丈夫じゃ。日が沈むまで時間がない。行くぞ。あ シーボムンワンポーーーー ま, またかだがしかし大坊さん 早く逃げロースやかい ダイボンじおさん感謝しますおいや、じ自分は大さんが時間稼ぎをしてくれたおかげでドラゴンの後ろに回ることができたんだそしてオヤボンさんがとどめをさしてくれた 協力しなくちゃ倒せなかったよ。うん。<笑>白ボンようやった。あ、夕日が。あ、結局誰もボムスターを手に入れることができなかったか。なんでなんで新曲性<笑>人生一生勉強で<笑>そうでしたね。そう帰るぞ。あ じじぶんにもボムスターが。<笑> やった、やった、ね自分。大門さ ん,、うん。ありがとう、小判君。よかったの、シロボン。親分さんはわしは七つ目じゃけ。阻害に簡単には手に入らんわい。え<笑><笑>あはははは。さ、親分さん。あれほど頑張ったのに。シロボンも夕飯はわしの家で食べていくといえ。親分さんだっけ そうか、あんまり食べ過ぎるんじゃないぞ分かってるよじゃね あ, あ、はあ、そうか、シロボンが六つ目のボムスターを、はあ、さて、戸締まりして寝るか誰じゃ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 ボムスターを手に入れたシロボン伝説のボンバーマンまであと一つ頑張ってねシロボンさあ次回はボンバーせでゼロに合うシロボンマイティの友達だというゼロと一緒にシロボンは7つ目のボムスターを手に入れるため修行の塔に向かった第45話ゼロとシロボン」近所の端から宇宙の果てまで。